皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2023年3月14日、第8回バトルトリニティ対抗戦が開幕しました。今回も惰性でガタラアームズで参戦します。ただ、上位500位以内の実績はすでに取得済みなので、今回の目標らしきものはあまりありません。1日1勝をノルマに設定し、累計10勝の報酬をもらうのがとりあえずの目標ですかね。 あとは舞踏家のランク上げに集中します。そんなわけで、なんとか3戦目で1勝できました。ドルボードがもらえるだけのポイントがたまりましたので、今日はこれを交換して終わりです。このドルボードは2人乗りみたいですね。つまり、空は飛べないというわけです。せめてバージョン 6.5 が終わるまでにはなんとかしてほしいところです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。